続いて、ラジオネーム、季節外れのスローカーブさん、ありがとうございます。石飛さん、こんばん、ぎゅふー、こんばん、ぎゅふー。ピアモンリリーベ、大阪、参加しました。ありがとうございます。ピアモンのライブを生で見るのは初めてだったんですが、どの曲も盛り上がってて、とても楽しかったです。生で見る石飛さんは、かわいい上に、オタクっぽさも醸し出してて、本当に魅力的な人だと思いました。また大阪来てくださいね。ありがとうございました。そうなんか やっぱなかなかピアノでも行く機会ないから初めましての方も多くて初めましての方にまあいつも言われるのは「の可いいですね」って言われて「実物も大丈夫ですか?」って聞いて「実物も可愛かったです」って言われるからじゃあツイッターに書いといてくださいっていうのがお決まりの約束なんでやっぱ大阪行った日名古屋行った日はその人さん実物も可愛かったっていうのがツイッターにあふれててこうやって。 広げていこうと思いました。<笑>ありがとうございます。<笑><笑>口が開け付けないんですよね。こっから入らないの。あ。